センチとハサミがえ妥協なく入ってるという感じだなおおこれもカッチンといく音ごとくそのロックがすごいね 今回は Amazon ブランドのプライヤー型マルチツールについてご紹介しますこの手のマルチツールだと代表格はレザーマンですねただレザーマンは価格の割に不満な点があるため今まで購入してません一番はですね私にとってですけど実用的なハサミがないということなんですハサミを使いたいシーンが実は結構あって例えば上からブランと垂れ下がったパラコードを片手で切りたい時にナイフだとちょっと難しいんですがハサミならできます ただハサミといってもおもちゃのように可愛いものでは使うシーンが限られるのでそれなりのきちんとしたハサミが欲しいんです合わせてペンチナイフノコギリハサミこの4つが一体化しているものが欲しいというのもあって結果的にレザーマンは今まで購入はしてませんでした今回は視聴者さんから頂 い, いた情報で購入してみましたので開封してみます直方体感がすごくないなんということでしょう かなり重たいよねこれ339重たいよねそりゃじゃあ開けますおおんかすごい丈夫ななんかあれだねベルトみたいな生地だねでよし これの庭屋あれはウェンガーだけどねでこれなんか見るからにこういろいろつこそうだけどあそこにメモリがついてるよね定規だねだから長さが測れるんだよね ということで開封時の巣の様子をお見せしたかったんですけどギミックが複雑すぎてですね私自身が混乱してしまったためにまとえない動画になってしまいましたしたがってここからは撮り直した動画を再生しますえー、まあほんと見た目がですね何かよくわからない塊ですね<笑>金属の塊ですそんな風になってますえー、なんと なんとなくこうな感じかなと想像はつくんですけど、えー、ここですね突起があったので上げてみるとナイフです今みたいにねカチッと板バネで固定されるのがとってもね心地よい感じです、えー、持った感じはですね、まあ、グリップが太いのでかなりずっしりしてる感じはいここですね今刺してる部分が板バネ 黒い金属がですねつっかえ棒のようになってしっかりと固定されていますで軽く押すと折りたためますねはいこんな感じでよくフォールディングナイフで使われる板バネの一種だと思いますはいこんな感じですねしっかり固定されているので安心です このようにですね、箱出しの状態でもナイフは尖がれているのでそのまま使えますスケールがついてるんですけどメモリがですねなぜかインチのものがあったりしますがこれはあのきちんとセンチでしたので、えー、日本人にとってもね分かりやすいですはい今みたいなねロックがねかなりカチッとされるので本当に開閉の際にね気持ちが良いです、えー、どういう仕組みかなと思ってねちょっと分かりにくい部分もあったんですけど やはりですね、板バネですねあのさっきのライナー式のやつではなくてスプリングバックっていうんですかね、えー、ああいう板バネでカチンと強く固定されますので一度ロックするとね使ってる途中で誤って曲がってしまうということはなさそうですこのプライヤー先端のペンチ部分の精度もとっても良かったです あと、ワイヤーカッターもついてますが、レザーマンの上級モデルのような刃の交換式ではないので、まあ、硬すぎる鋼材等はね、切らないようにしないといけません。はい、精度がとてもいいのでね、ギザギザで滑り止めもしっかりしてます。海っていう、これ Amazon ブランドのようですね。で、折り曲げると、はい、こんな風にカチッとね、閉じて開かなくなるので、こちらもまあ、 しっかりとしたね板ネが効いてると思います。でこれがノコギリですね。ちょっと短めなんですがこちらもですねロックはしっかりと先ほどのライナー型のこれ板ネですねちょっと見にくいんですけど黒い部分ここがまたつっかえ棒のようになって一度開くと閉じないようになってます。閉じるときは押さえれば割と軽い力ではいこんな風に畳むことができますので。 まあ適度な硬さでですねこのあたりもねとってもいいなとはい今みたいにねロックされる仕組みですこういう形だとですねやっぱ耐久性というか長く使えるので安心ですちょっと切ってみますはいこれは割り箸を5本分ぐらいの太さがある えっ、ー、と、百均で売ってるですね、ヒノキの焚き付け材です。そんな硬い木でもないんですが、ただね、比較的太いので、手で折ることはね、まず無理なんですけど。はい、こういう感じね。見えるかな。こういう感じ。ノコだと、こんな風に綺麗な断面でカットすることができました。はい、使えると思います。 な太い木を使う場合はね、さすがにこれでは無理ですけどね。はいで、こちらがですね、何かなと最初思ったんですけど、はい、メタルマッチですね。こんなのがですね、ついてるので、まあ、レザーマンでいうとね、アウトドアモデルのシグナルぐらいしかついてないんじゃないかなと思うんですけど、これはね、ついてます。えっ、ー、と、メタルの部分が3センチぐらいですね。 おそらくマグネシウムかその合金だと思うんですけど、はい、で短いとですねやっぱりそのストロークが短いのでなかなかね着火しづらい火花飛ばしにくいケースがありますまあただねこの波場の部分これが非常にね使いやすいです<笑>テーブルが焦げそうなのでやめときますけど波場を使えばですね非常に簡単に火花が飛ばせました 今みたいにカチッと入りますこのあたりもねだね引き抜くのどうすればいいのかなと思って最初ちょっと分かんなかったんですもう一度確認しますカチッと入ってなんかよく見るとそうなんですよこれですねコツがあってですね慣れると簡単なんです このの部分をちょっっと下に押さえればよかったんですね。その付け根の辺り引っ張るというよりは押さえる感じはい。でねもう簡単にそうです引っ張ろうとするとね手が滑っちゃうのでちょっとストレスなんですけどでさらに見るとここにですね空気を吹き込むような口があってもうこれ完全にレザーマンオマージュしてると思いますけどここが 空気の出口なのでおそらく笛ですねこれ。はいちょっとどんな音がするのかなと笛も吹いてみようと思います。はいあのななすごいね管高い音。この昔のですねあのなんて言うんですかねなんか雑草を抜いて、えー、服となったようなね口笛。 あれに近い音がしますねこのカメラがね自動的にそのボリュームを調整するように今なっているので気球にね音がレベルがね落ちましたけど結構大きなね甲高い音が鳴りました今見てるのがブラスドライバーですねでここに爪を引っ掛けて引っ張り出す部分がありますこれはねちょっと苦手な方もあると思うんです私もね好きではないんですけどまあまああの硬いですけどね普通に出せました 少し固めですね、ここは。はいえ、ロックはね、かなりしっかりしてます。まあ、分厚いドライバーと、あと、ここが線抜きですね。こんな分厚い必要あるのかなと思うぐらい大きいんですけど、太いんですけどね、ドライバーが。まあ、まあ、頑丈という感じです。はい、でですね、ドライバーをあのように上に向けてる状態だと、ここがですね、分割されました。えー、スライドさせて外す感じ。 これは何だろうと思ってちょっとあのギミックを調べたんですけどここですね穴の開いた部分鍵穴のような形の部分がドライバーによってですね開いたり閉じたりしてますねでこちらについてるあの先端の広がった突起をあそこにはめてやることではいこれでロックされるとまあそういうギミックでしたはいあのナイフやねフォークでこういうのあったんですけど ちょっと初めて見た感じですね。マルチツールでこの手の分割というのは、私はね、今までは見たことなかったですね。でこれが何かなと。ちょっとまたね、迷いながら開いてみると、あのスケールのついた部分ですね。ここが、はい、今みたいなカチッとね、開く、開いてロックされるハサミなんですね。このハサミがね、 何より素晴らしいと思いました。はい、ここもね、板バネのような感じで、ロックがあそこで効いてます。閉じる時も、はい、こういう形で、えー、どういうギミックなのかね、未だによくわかってないんですけど、まあ、あそこにスプリングアクションがあるのは間違いないです。あそこですね、押さえ込んでますね。はい、あのー、これも板バネの一種ですから、 でここもそうですねここでですね力が加わって今ハサミが開いたり閉じたりはしないんですあの手でね動かさない限りはい、えー、これでロックかけるとスプリングアクションで手を離すと開くこういう感じですねだからね手を離すと開く方向になっているのでまあ、これもねもしかしたら嫌いな方いるかもしれません ただ私はねこれは片手でハサミ使いたい場合は本当に助かりますはいで閉じるとねもう開かないので安全にハサミが持ち運びできるしこの大きさのハサミはね今までのマルツールではなかったと思います通常ハサミっていうとこれぐらいねまず持つ部分がね輪っかになってて大きいし先端が尖ってるのでちょっとね運ぶの面倒なんですね輪っかになってるのは自分の手で開かないといけないからなんですけど これの場合はスプリングアクションが効いているので開く必要がないので輪っかが必要ないんですよねこ れ, これね単体で欲しいぐらいあの気に入りましたおそらく単体でもね買いたい方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど今みたいなねカチッと開くてロックされてまあね手に馴染むんですおお切り立ち抜群です あまりに切れ味がいいのでちょっとね意地悪してみようと思います紙を2つに折ってで今度4枚重ねですねそれから8枚重ねもう1回折って16枚重ねこれは分厚いんですけどはいこの通りですね 2枚の刃を固定している軸部分の金具のかしめ精度がいいのでしっかりと切ることができますこの商品を教えてくれた視聴者の方もこのハサミが特に優れてるっておっしゃってたんですけどまあ本当ねその通りだと思いますしっかりしたもう実用的なハサミが欲しいっていう方は私が知る限りこれがね今一番いいと思います付属のケースもベルトなどに使われるかなりあの分厚めの化線で蓋を閉じるバネホックも カチッと今みたいに強めに固定されるので携帯してる時に気づいたら空いてたっていうような気持ち悪い感じはないと思います裏面のループも幅5 5センチぐらいまでのベルトなら通せますので安心ですこのバネホックの硬さを見る限り細かい点まで気を配って作ってるんだなと思います<笑>ここからは私が初めて箱から出した時に驚いた部分を含めて初見の様子を流しますだからお出てきた あーすげえね、2380円という価格からはちょっと想像できないクオリティでしたので実際に購入を検討したい方はここから先を見ていただいた方がいいかもしれませんおーこれすごいね熱いな ですね、まあ、当然このポケットナイフの刃と比べたらちょっと長いよね長いですね、まあ、薄さもね全然違うけどねそれからベンガーベンガーだけどねこれビクトリノックスに買収される前のやつこれはね長いんです9センチ以上あるのでかなり長いんですけど これと比べるとねこのぐらいの差になりますねはいあ、結構ねシャープですね箱出しでも結構シャープなのでそのまま使えそう切ってみますねおお、入れた時でうんことごとくカチンと入るの気持ちいいんだけど えー、約1 1ンチかな5 2ミリぐらいまあたいだけどね3 .5, 3 5ミリぐらいでここにあのベルト通せるんだけど通せるベルトは5センチ5 5センチぐらいまでは普通にねここに通せそうですであこれだここを上に上げるとこれが 外れるおああ、カチンっていくからちょっと手を挟まないように注意しないといけないけどここもあここがねここで力加わってるから。 ここまでかでこっちがあここねこの部分が埋まるとおおこれね大きいからこれハサミ単体で売り物になりますね十分じゃないかなだってこれでハサミでしょ これ自体めっちゃいいじゃないですかこれだけで7 6 9グラムこれだけで十分商品っていうかこれ欲しいですよハサミとしてちょっと紙を切ってみるとお切れ味抜群です 使いいにならならんだけどね一一応一応使ったりしますこういうい、ね、ただねやっぱりこうなんだろうここでねパンにしてるのでちょっとこれがずれちゃうとねこうなっちゃうとかねちょっと使いにくい実用性がある方あんまりないまあ最悪糸を切ったりねあのする程度には使える。 まあこれに比べたらちゃんと本格的なハサミなんでねまあこっちは実際に使えるハサミではないかなと思います、うん、このハサミめっちゃいいです、うん、ハサミだけでねもう満足した感じですでここにあこのここと は穴があるるからはめてやるんだねただこれを回してやると外れなくなるとだからここは線抜きとドライバードライバーちょっと太めだねで線抜きここも太いけどねこんな太い必要あるのかというぐらいこれ4 8ミリあるけどねすごいね、まあ、回してやると抜けなくなるということですあでここが いわゆるペンチというかプライヤーというかおおこれもカッチンといくことごとくそのロックがすごいねロックがすごいね海っていうね海って何だろうね本当に何か海なのかなでここは物をつかめるようになってるねここねでここでつかん で, でここは切れるんだね導線とかをねワイヤーとかをね切るようになってます これも太いのでね、あのー、軽量でコンパクトなものが欲しい人には不向きでしょうねただごっついのでこうガチでね、えー、それなりのこう加工をねしたいような場合キャンプ場でもね、まあ、そういう場合はね、まあ、めちゃめちゃ役立つそうですナイフとペンチとハサミがえ妥協なく入って それぐらいななのかなちょっと閉じてみるともう一回こうかカチンっていくもんねでいくともう開かないもんねこのロックがねちょっとほんとか不思議ですよどうやってどうやってロックされてるのか 気持ち い, いよ、ね、うーんこれかなりね強いですよでこうグッと握った時もねここが微妙にこう湾曲してるのでこう力を入れやすいしねここもねどうだろうまあ、10cm 以上ありますんでねやっぱこう持ちやすいそれだけあればもうこれからすけど軽量なコンパクトなものを使いたい場合はこういうんじゃなくてあの、それこそこういうね ダイソーのやつ、まあ、これおもちゃに見えるねもうこれと比べるとめちゃくちゃ役立つんですこれはコンパクトなんであのちょっとねあの庭で焚き火するときもねこれ、えー、とズボンにベルタ穴に吊るしとけばねいつでもパッと使えてナイフなんかもね<笑>ついてるんでめちゃめちゃ短いですよこのナイフはどうでしょう 4cm もうない 可愛らしいナイフですけど、まあ、一応これも研いでるんでね、あのー、切れるのは切れます割り箸とか鉛筆ぐらいの太 さ, 太さまでなら削れるけどそれじゃまあ無理だねこれではね、まあ、パッケージを開けたりとかね何かの開封したりするのは便利ですけどねでそういうつけ方をします、まあ、それに比べるとこちらのナイフは、えー、ガチのね割とちゃんと とととしたたのののが入っってまますすすででこここれぐらい違いますとい違うことですよく作ったなこのプライヤーがついてるのはねやっぱりまあ本家といえばねレザーマンだと思うんだけど値段が全然違うんだけどこれがじゃあレザーマンと比べて劣ってるかっていうと、まあ、材質的にね何か全然違うなと。 多分ねそこまでないと思いますよ。使い勝手いいと思いますね。6.9 だと、ね、まあ、約7ミリです。しかないんだけど、開くときに、ここはね、そんなに力いらない。普通に開きます。で、ここがすごい。ロックする瞬間がすごい。ほら。 かなりね、分厚く折りましたそれでもほら、切れるほら、切れるね、完璧ですよ。すごいよねこれはね、かなり使えますこのハサミがね、何よりいいですそう思いましたはい、手を挟まないようにねそこだけちょっと注意しないとね なんとなく私こういうの使ったことあるんでなんとなくわかるんですけど似たようなもの持ってるんですよ。ね、あのカトラリーなんだけどね。これも、えー、こう開いてこう開くと2つに外れる。っていうねここのところがね、えー、回すことによって えー、で閉じてやればロックするというねはいこういう感じね見えるかなこういう感じねはい、綺麗な断面です 普通に使えますこれもね、のこついてます。これね、すごく便利なんでね、これはこれであれなんですけど、まあ、値段もこっちはね、確か、これだったかな、5000円から1円の間ぐらいしたんですよね。高いんです。こっちの方が長いけどね、うん、まあね、ナイフとノクギリだけだったらこれでいいです。まあ、ちょっとちっちゃいし、持ちやすいし。ただ、こっちはハサミがついてるのがね、あハサミと、あの、ニッペンチね。 ついてるののがもう全然違うのでペンチって熱、ね、いもの持ってるとき絶対いるんですよね。さ下に押さえると、まあえー、動くということです。ということでそれぞれ目的はね全然違うんですけど、まあ、上手にね、えー、使えばいいんではないかなと思いますね。軽、はい、犯罪法とかね銃刀法違反にならないように。 用がない時には必ず自宅に置いておくこと、えー、むやみに携帯したり車の中に放置しておいてはいけないですよと。これはね大事なことなんで知っておきましょう最後にまとめてみますがこの商品が向いているのは大きくて使いやすいハサミが欲しいという人あとペンチナイフノコぎりハサミが一体化して欲しいという人それから小型軽量よりも強力で堅牢なのがいいという人 あと缶切りやすりマイナスドライバーといったまあ搭載した機能数を売りにするマルチツールって多いんですけど案外使わない機能多いのでそういうものはいらないという人まあそれから最後ですが2000円程度で入手したいという方まあこういった方にはねおすすめできるものだと思います逆にこんな方にはちょっと合わないかもしれないなと私が思うのは軽くてコンパクトなツールが欲しいという方ハサミはそこまでは必要ないと。 まあ、レザーマンなんかでもあの刃渡りが2センチぐらいの小さいハサミならついてるケースありますから、まあ、それでいいよっていうような場合とか、まあ、そもそもハサミいらないとかあとまあ何よりレザーマンっていうブランドですねやっぱりこうかっこいいっていうイメージもありますし、まあ、チタンのレザーマンとかねフリーシリーズとかは私もいいなと思いますし2万円を超えるモデルの場合は可動部分がですねすごくスムースでこう片手で出せるっていうね便利なんです。 そういう意味で数万円の出費だったら許容範囲という方は他の選択肢から考える場合がいいかもしれません。ということで今回は新しく手に入れたマルシスルのご紹介でした。参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。